皆様、お一緒によろしくお願いいたしますすみません、しゃがんでくださいありがとうございます2022カード5人、5人 お前大事だよ<笑><笑>